間違えたー。<笑>今からエタノールをこの入れていきたい。間違えたー。<笑>やばいで。シャドウする。結構パニックった、ね、はい。よくできてさ。うん、オッケー。 じゃあ今あの起きたことは、うんま、エタノールを入れて、うん、え火のついたところに突きそうとしました。うん、で近づけて、うん、エタノールを出したら、うん、引火して、うんえー、燃え上がりました。はい、でそしたらあのピペットの先にも火がついて、うん、で慌てて、うんうんうん、中身全部出しちゃいました。うん、で中身全部出しちゃってここも全体盛り上がっちゃね、うん。盛り上がっちゃったの、ね。うん燃え上が<笑><笑> で、燃え上がって、うんうん、でも、でも、うん、こういう時は安心、安心してください安心してくださいか、うん、<笑><あの><笑>いいよいいよ、うん、濡れた、濡れ雑巾を被してあげると、うん、火は消えます、はい、じゃあ、大切なことは何ですかまあ、要は、うん、まず、あの、火のついたところに、うん、インカ製のものを、うん、次、インカ製のもの、を無水エタノールとか、うんうん そういう引火性のものを、あ、うん、継ぎ足さないでください。はい。それから。で、もし引火した場合は、落ち着いて。濡れぞきをかけてあげください。うん。まあ、用意しておくってこと、ね。用意して、あ<笑>、はい、かけてあげてくださ い,、はいはいはい。はい。はい。はい、よくわかりました。はい、ありがとうございました。